ポパイレンが登場いたしますポパイレンはポラスグループの第一エネルギー設備の社員と近隣のお客様とで構成されているレンです男踊りは内輪を踏みながらすり足で腰を低く下ろして力強く踊り対照的に女踊りは優雅に舞うようよに踊ります近年 成り物にも力を入れ人数を増員し成長の鳴り物を目指して頑張ってきました現在は踊り50名鳴り物20名と人数も大変増えてまいりましたがまだまだ練習を募集し踊り鳴り物を合わせて100名を目指しておりますので阿波踊りを踊ってみたい方鳴り物を鳴らしてみたい方 小学生以上の方であればどなたでも入園できますのでポパイレンまでご連絡をお待ちしております練習は4月から週2回近くの小学校をお借りして行っていますポパイレンは今年で記念すべき30回目の節目です興味のある方は是非私たちと一緒に踊りましょう ポバイレンさんはそんな風におっしゃっていますそれでは踊っていただきますポバイレンです<音声><音声>